この男は何かある絶対に何かあるはずだ強さの秘密は先生は誰とも組まないだが強者を引き寄せるなぜなら強いから「ワンパンチマン」「オンアマックス」